ムライズでーすえー、今映像を見ていただきましたように今回はどっちが勝ったかわからないという例を作りましたう、えー、これからですねメイキングのトークの中で得られるヒントから皆さんにどっちが勝ったのか当てていただきたいと思います、はい、よろしくお願いしますお願いしますまあそうねどっちが勝ったかわからないっていう手ってことはまあどっちも致命傷を与えうる手を打ってるってことですよそうですねどっちが 切られ役で、どっちが切る側なんだっていう分からないくらい拮抗してる手を、うん、絶対つけた方がいいのかなとこの感じはこいつ死ぬなとか、はいはいはいはい、これこいつ流れ来てんなみたいなちょっと読んでいただくみたいな<笑><笑> 1個思ったのがリッキーさんにちょっと「真の人はちょっとこういうモーション入れてください」とか、うんうん「絡みの人はこういうモーション入れてください」っていうのをちょっと。 投げかけてもらって、うんうん、でなんかそれであのヒントみたいな感じを出していくのもありなのかなの。いくつか指定があって、これ全部やったやつが死んだよ、うん。はいはいはいはい。案にちょっとヒントを本番中に入れてるってことですか。はい。なるほど。じゃあとりあえずつけていきますか。そうですね。はい、はいはい、お願いします。あじゃあサトルさん、はい、どっかの手で、はい、左腕一回切られて使えなくなるみたいな、はい。<笑><笑> どっちがサトルさんが切られちゃう俺でいいんですかシン絡みとかじゃなくていいんですかもうそこであえてサトルさんで指名しますこれで俺、ねうん、なんかそこでシンが切られちゃうって言ったら、はいはい、演出でわかっちゃうけどサトルさんが切られてくださいって言ったらはいはい、はい、切られたけどまだどっちかわかんないなるほどねかだからといって勝つとは限らない、うん、左手を切られる切られる。オッケーですリンキさんがどのタイミングでヒントを入れてくるか俺らもわかんないそうっすね<笑><笑> はじかれと同時に攻め、うん、均衡状態を保ちたいから、うんうん、やられたけど劣勢になりたくないんでイコール状態にしたい、うん、どうせやるならおス、うんうん、とかなるほど迷うそとしては今ザキさんは背中を切られててサトルさんは左腕を切られてるあじゃあ真の方は、はい どっちも今切られたじゃないですか、はい、切られた時バレるから<笑>何回も手つきが繰り返されるから痩せ、うんうん、我慢してるのばっか<笑><笑><笑>でもこことは、ね、あ、確かに<笑>こことは限りないです そ, かそかっかそっかタラミの人は、はい、<笑>尿管結石を患ってるってことですかあ歩くのやめろよ<笑>戦いねえだろそれ<笑>持病で尿管結石を患ってるので<笑><笑><笑> 若干ずっと、あの、下半身痛いバックグラウンドとしてはうわ、今日あたりで出そうだけど今日決闘かー<笑><笑> 今, て、ね、<笑>今、さとるさん流れ来てますねで、ね、なんかね、左手の名が切られるのがちょっと、早すぎた え, え左手切られるの早すぎたああまあ あくまでどっかで切られてください的なにお、まあ、そうですね、まあ、場所は指定はしないですちょっとで、変えますじゃあザキさんが先に背中切られる形にしようかなほうほう<笑>は い, はい、はい、これでうッキーさんからのオーダーほとりあえずクリアしたから。う、は、ほ、い <笑><笑>じゃあもうちょい芝居面でヒントを与えるために真の人はカツラですで今は本ガツラじゃなくてスペアガツラだからちょっと頭にフィットが悪くてちょっとあの気にしがちなるほどね<笑><笑>や尿関係やかつら<笑><笑><笑>おもう決着ですかこれ い け, <笑>いけそう。え、めんじゃないですか決着でも、うん。決着を目にしますか。すかいい芝居だ。あの横から見てて、どっちが仲いいかわからないようになってる。 ぶっちゃけわかんなかったです。やっぱりこの何、すれ違うやつって同じ手よりもこ う, いう違った方がなんか先に進んだから違うのよ。今のはシンプルに焦げてんのよ。<笑><笑> か, っ<笑>かっこよくないのよ。<笑>最後にじゃお芝居のところ、はい、あのオーダーだけ入るのであ、カラミが尿管結石を患ってます。そうですね。カラミが尿管結石をわ っ, ってます。で、芯がカツラで。えーで 手をくらったときに痩せ我慢をします。はいはいはい。じゃあ辛味にもう一って加えるとすると、うん、めっちゃ脇臭いとか。はははは。借<笑>りづらくない？だからなんだろう、辛味の芝居っていうよりかは真の芝居。ああ、なるほどね。勝ち合った時きくっさみたいな。<笑><笑>この企画ってなんかかっこいいシーン作るんじゃない<笑> も, もちろんですよ。<笑>カツラとか脇臭い芝居いい。はははは。<笑> 今映像を見ていただきましたように、えーとはいまあ、勝ったのは僕の方でごはいはい。では、ちょっと答え合わせって言いますかね、あのー、リッキーさんが投げてたヒントをどこで、はい、入れていたのかとい う, そうです、ね、ことなんですけれども、分かればいいね、脇側難易度高い<笑>そうですね、リアクションするのは俺だもんそうですね、はい、<笑>まあじゃあちょっと最初から手を、はい、あのおさらいさせてもらってで、ここで入れてましたみたいな、かります教えていただけ弾きました されたて、うん、はいんと回ししたたあ、ここでだ、けどもうそそのまま痛くななないいよっゃゃおかなーみたいなあ、じゃあそこで我慢入れたんですねここで左手切られました。はい痛いわきわきい うわバキ、がんかば、ああここだけ股間受けられて尿管結スにマジで爆発してます、<笑>マジで爆発してます、<笑>痛い、痛い、痛い、やってくれたら、そして、臭いや、もう臭さが入ってたのか、ここここくっさいやまこいつみたいな、脇<笑>脇、鼻、臭うみたいな、鼻やられました、はい、ああカツラ直して、かつら直した<笑>、はい、<笑>はい、で最後の時に、無理がありすぎるだろうと思っ これは、ちなみにどういう手だったんでしょうかあ、これはシンプルに、えっ、ー、と手的には<笑>ここなるほど、そこ切ろうとしてたところで、ザキさんが、はい、えと僕の方は、まあこの背中をですね、ここやられてましてちょっと右手で刀を持ち上げるのがつれということで、はいうんうんうん、こうちょっと、左肩に乗せつつ最後、踏みながらこうやって踏んできますこれでどこ切った感じなの お父さんのこののこ辺しっくりとこの刀があってからここと同時にああなるほどなるほど、はい、っていう感じの手をつくなるほどこれで確かにぱっと見はどっちか分かんなかったけどちゃんとサトルさんの剣は入ってなくて佐々木さんのが脇腹にちゃんと入ってるっていう手になっていたとい う,、はい、というわけで答え合わせはこ、まあ の, のシーン、はい、あのシーンということでやりきりましてはい 僕は勝たせていただくという、はい、話でございましたね。というわけで、また次週お会いいたしましょう、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。した<笑><笑>何、何、これは何、<笑>何これ。<笑>変なムーブ入った。<笑><笑>なんだよ。<笑><笑>